皆さん、こんばんは木曜の夜、いかがお過ごしスナックふわりへようこそいらっしゃいましたえー、スナックふわりはこのふわりママがみんなの愚痴や悩みを聞いたり、えー、好き勝手にカラオケを歌ったりするお店よお店なのよ<笑>お悩みや みな さ,、ね、さんもおな悩みやお歌のリクエストを、えー、ツイッターとか、えー、マシュマロマシュマロママシュマロで受け付けてるからご来店お待ちしてるわねあお客さんないらっしゃー い, い こ, っど こ, こっちこっちこっち来なよこっち来なよどこ座るえっと全部空いてるよ好きなとこ座っていいよ あっ<笑>はいあのちょっと待ってねこれこれお通しの鶏リささみのボイルあっごめんね飲み物聞いてなかったね何飲むあのねバナナ味とココア味とヨーグルト味のねプロテインがあるよあの水割りでもお湯割りでもソーダ割りでもオッケー何飲む 相談りがね、おすすめだよ。あのね、こう振った時点で、あの炭酸が抜けるというね。はーい、そんな感じ。<笑>あ、ココア、トムココア。あ、トムヨーグルト、あ、そうだ、ね、よ、ヨーグルト、あ、あの、で、う、も、ん、今の多分ヨーグルトはうまいよ、ね。はーい、こんな感じ。<笑>あ、お客さん、そういえばさ、初めてだよね。そうだよね、見たことない。 お客さんゴールデンウィーク何してたのへえーえー、ヨガヨガねあのヨガでしょヨガ知ってるよいや知ってるよふわりいやってるのヨガ知ってるあれだよあのー、腕とかや手とかがこうやって伸びるやつでしょヨガファイヤヨガファイヤって言ってた<笑>そうだねねねっ こ, こうやって宙に浮いたりするやつだよねね 知ってるよヨガぐらいあれしは今流行ってるんでね<笑>ねヨガはさあのー、心身のさあの鍛錬にはもってこいだよねそれをやっているとはーい<笑><笑>うんあちょっとみんなさバナナ味のプロテインさ飲んだら片付けてよねこれ。 いいいい<笑>これねか足で片付けるスタイル<笑>えねえ<笑>ごめん<笑>うんうんふわりママはヨガができるのかって何言ってんだったりめよ俺れをだだと思ってんだえ門文科生は 2,000 人突破したあのふわり師匠だぞできるヨガくらい やってみるあいいよいいよちょっと待ってねよいしょー<笑>はいここにねおあつらい向きのえっとヨガのポーズのメニューがございますはいこれをえっとふわりが何番をやるかっていうねそういうあれです<笑>さあヨガのポーズふわりは何番をやろうかなふわりロレット スタートょう555、ねね、やるよ。じゃあ全然できるできるできる。 切ってないよ、切ってない、できるよ、じゃあ今からやるね、五番、五番のポーズね。えー、っと。三。二。一。は。これ、ああ。<笑><ょっ><笑>これ、できてるかどうかわかんねえ。できて。 ましかね、おうねできてたよねこれねできてたねできてたできて た, きてたピンポンでーすはーいいじいいじでいいじいいじようがせいしたわじゃのルーレットいってみましょうわりルーレットスタート わわわわかかないくかおしがりパーセポンゼお姉さんん JK あーいいね2んんーじゃあねくく<笑>くぜいくぜいくぞじゃあふわりは七であります。 ヨー、あ<笑>一瞬できてま、うえー、ヨーがやってるからね、ヨーがやってからね、ヨーがやってからね、らねらねそうできるんだよ。できましたね。<笑>あらい、あらいもね、ヒヤヒヤする。あ、わかる、わかる。 はね、現場もすごいヒヤヒヤヤしてるよ<笑>現場もなんかねヒヤヒヤしてる<笑>慎重に見守ってる<笑>バツできてなかったってことまあまあまあまあ<笑>まああのー、スクショとかさこう一回止めたらできるできてるよねもはやまあまあそんな感じで は, はいできませんでした<笑>はーい。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 はいみんなのリクエストに答えて3番をやりたいと思いますよいし3ねよし3はもうね普段から逆にね普段からやってる普段のスタンスが3321 <笑>はい<笑> <笑>はーいふわりはねなかなかあれちょっとふわりのピン落としたおふわりピン落としたよねこ<笑>あ出てきたね<笑>ピン落としちゃった<笑>はーいふわりヨガのポーズもできますみんなのふわり師匠にできないことはないからパチパチーありがとう<笑>なんかシュールそ う, そう ありがとう<笑>こんな感じそう、できることをね、証明したかったがための企画ですね<笑>はい、完璧だったということでねはい、そんな感じあれどうしたのフワリがヨガで温まってるときにお客さんを浮かな顔してどうしたのえなになにフワリママ、悩みを聞いてください 好きな子を振り向かせたいのですが方法がわかりませんしかも好きな子は親友の元カノいいやり方はないんでしょうか<笑>こういうの待ってたんだよーありがとう恋のお悩みね悩んでるんだね親友の元カノねうん、なるほどでもさ、元カノだったらいいんじゃねいいよねあ 親友とのの関係の問題 は, はーなるほどねいや何言ってんだお前親友も信じてやれよいいかお前の信ずる親友が心の友が元カノをちょっとあのね奪ったぐらいでそんなこと言わないよおいそんなちょちょいちょいちょょょいちょおねいいと思いますよ全然も元カノとかの親友とか気にしなくていいんだよね 振り向かせた方はね一回ねあの3、ー、人で話し合ったらいいんじゃないかな<笑><笑>あのー俺、あのー、好きなんだけどどうすればいいかなとね3人で3人で話し合ったらいいよ最初にぶっちゃけとくのが大事だよ後からね実は俺お前の元カノと付き合ってんだって言ったらなんかねえってなっちゃうからね最初にこう俺好きなんだけど付き合っていいかなみたいな<笑> <笑>そんな感じでいいと思いますえ何彼女の彼女の落とし方彼女の落とし方がわからないねなるほどそっちも悩んでんだはんはんはんじゃあそんな君にはこのお歌をプレゼントいたしますミュージックスターティンあ曲名はですねこちらです も「夢ならばどれほどよかったでしょう」「未だにあなたのことを夢に見る」「忘れたものを取りに帰るように」 古びた思い出の埃を払う戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれたいやつに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗い ま「きっともうこれ以っちゃう」「傷つくことなどありはしない」と分かっているあの日の悲しみさえあの日の苦しみさえそのべてを愛してたあなたと共に胸に残り離て 私の 光, 私の光、えー、ありがとう<笑>あと、えー、かああとととととえ吉吉吉ドラペン、ンパセポセ、ポノアちちゃゃん、んこれしょどうだったお客さんレモン。 のレモンいい曲だなーだもんねあんね何が言いたいかっていうと要するに若い女の子を振り向かせたかったら前髪をとりあえずこう伸ばして後ろこう刈り上げてカラオケで米津玄師歌っとけばいいってことよそれで大体の女は落ちるだ、ね、よ<笑><笑> <笑>え違う違うディスってないよディスってないよヨネズは好きだよ<笑>ヨネズはねやっぱりあのー、ニコニコの時のねハチだった時代からずっと好きだったのよヨネズはちょっと メ, メディアに出ちゃってねちょっと引いちゃうタイプね<笑>マトラシカとかのパンダヒーローの頃が最高だった<笑>あねそうそうえフふわりふわりはねふわりがね歌って落ちるのはね 富永富弘明とか万蔵を 歌, 歌う人いたらね好きになっちゃうかっこいいやだってさ急にねトトトトトートトって言ったらもうめっちゃかっこいいよねかっこいいよ富永富弘明万蔵ふわり落としたかったらこれを歌えばいい好きになるから<笑><笑>あれおいちょっとお客さん お客さんお客さんああプロテイン飲みすぎてつぶれちゃったのかなうちはホテルじゃないよお客さんああもうしょうがないなあもう う, わ う, うおうつききゃけずきや山付き打ちおろしやったっ<笑>ああ あ、よかった起きてくれたおはようあれもう帰っちゃうのえゴールデンウィークもずっと働いていて、眠たいお大変だったねゴールデンウィークずっと働いてたんだへまあまあ、じゃあ家に帰ってゆっくり休んでバイバイバイバイ まあ、またね。あ、じゃあ、じゃそこね、段差になってるから、気をつけて。うん。まあ、またお休み。またお休みって何だか、ブヨックじゃあね、お休み。<笑>気をつけて。バイバーイ。は、まあ、い, い。ということで、スナックふわりでは、お客さん大募集です。お悩みとか、お歌のリクエストとか、随時受け付けおりますので、ツイッターとか、 マシュマロでも受け付けてるからどしどし送ってねよろしくいやー今日来たお客さんさそれにしてもさあの人ゴールデンウィークもさ働き詰めだったんだってね頭が下がるわいフワリもね働いてるよ働いてるここで<笑>働いてるよねうんそういえばあのお客さんなん か, どっか どっかで見たこはあしんど。 このペースだと月内の納品間に合わないよ僕3日家に帰ってないですこんにちはふわりだよしなびたもやしみたいな顔してどうしたんだいいやあふわりちゃん僕らはサラリーマンさ仕事が立て込んでいてね毎年毎年この時期は忙しいんだけど今年のゴールデンウィークは異例の10連休だろ こんなになるまで働かせるなんて会社め許せないふわりが文句言ってくる会社<笑>どうしたの会社くんふわりちゃん僕とっても寂しいんだいつも夜と週末はひとりぼっち僕もみんなと賑やかな休日を過ごしてみたいよ 会社くん特に今年のゴールデンウィークは超大型だろ10日間もサラリーマンくんたちと会えないと思うと寂しくて涙が止まらないんだよしわかったふわりに任せろ会社のやつそんなことを僕たちあいつのことをもっと考えてあげるべきだったのかもしれませんね よしゴールデンウィークも出勤するかですねオス道場軍一つ人格完成に努めること一つ誠の道を守ること一つ努力の精神を養うこと一つ礼儀をもんずること一つ決起の夢ましめること正面に礼オ ス, オスオスオスオスオスだわ あーあいつだったよあいつだったんだよこんな綺麗な伏線回収がありますかというね<笑>今の動画面白かったでしょはいこれはねえー、これふわり反応よくなってるよねあ<笑>はいおい回し受け回し受け は, ー は, ーはっ は, ーはっはっあっはちっ <笑>ち<ょっ>と<笑>まあ、そういう時もねそういう時もねはいノアちゃんのこぶしだったのかなまと<笑>、ね、をしっかり絞るのが大事だようんふわりの上段はここふわりの水月中段はここ、ね、ここ絞って打つのがおすすめかな、うん、はいドラペンパンセポンセノアちゃんノア<笑>ちゃん影をノアちゃんノアちゃんノアちゃんどうしたそんなにふわりに勝ちなのか<笑>ともはい つわものの拳ありがとうヨシタケ、ソラクサ、ヨシタケ、のあちゃん、いっぱいチュキ、<笑>いっぱいチキからの拳<笑>すごい愛情表現だね。ツンデレですか<笑>ありがとう、ありがとう、みんな。ギフト、ありがとう。はい。ではね、ここで、本日のメイン企画をやりたいと思いまーす。じゃテロップ、あ、違うか、あ、違う違う。<笑>はい。では、こちら ふわりの精神統一チャレンジーイエーイ<笑>ありがとう<笑>精神統一みんなルーティーンって知ってますかルーティーン五郎丸とかイチローとかこういうね有名選手がやっている習慣のこと まあ、習慣って言っても、まあねえっと、これをやると絶対に勝てる。と集中力がぐんと上がるやつ。それをルーティーンと言います。で、えっと、ちょっとやってみる見たい、ふわりのごろの見たい。ふわロー丸、ふわロー丸みたい。4、<笑>ルーティーンだよ。ここれね、ゴローマ丸と あ, のあれだよ。 ラグビーの選手。こうやってキックする前で、ね、必ずこう、こうやって。こうね<笑> こ, これ。三<笑>点。<笑>これ。くれー。 精精神神統統一、一そう、精神統一ねこれあと一郎一郎やふわろうやるふわろう<笑>えっとこっち向きだねこっち向き毛ふわろうえっとちょっと待ってくださいねえっとふわろうふわろうねこの丸ラすごいよくしてるああえっと一郎は変な T シャツよく着るんだよね<笑>えー、こうこうこうこうこうかなこう か, かえ でこっからの一本足だほうかきヒットヒットあーわーいわーヒットわーいツーベスヒット<笑>えー、2 0 0本アンダ達成ー<笑>これが一郎ねいやこうこうだったりこのゴルマのこれだったりね絶対これをやるとえっと集中して結果を出せるというね そういうものルーティーンっていうのはこれ<笑><笑>はい、実はねこんなルーティーンですけどふわりにもあるんですよふわりも元気の選手だったからあるんだぜふわりのルーティーンなんだと思うふわりは試合前に絶対にビスコを食べる ピンと来て、い、いら、お、いらっしゃら、おらっしゃらない<笑>え、ビスコよく見てごらんなんて書いてあるおいしくって、強くなるんだよ<笑>うまいこと言ってねね、これねうわ、うまいよね、うまい、ありがとう、うまいビスコなだけにうまいあ、ビスコ、あ、ビスコじゃないな<笑>あ、ビスコ、あ、ビスコ、ありがとう そう、ビスコをね食べるのがフわリのルーティーンなの。でねこれねそう本当にふわりはビスコ食べて飼ってたから周りのみんながねこうね真似しだすんだよね。しかも厄介なのは真似すのは全 然, 全然いいんだよ。だけどふわりのビスコをもらうんだよ。 自分で買ったビスコだと勝てないからふわりちゃんのビスコを食うと強くなれるみたいななんかよく分からん習慣がついてふわりがなんかたくさんのビスコを買ってこなきゃいけないなんかねえなんかパシリみたいなジャズだー<笑>いやもうなんか本当ほんとねそこだけはね許 さ, 許さなかった許さなかった、ね、ほんとにふわりは勝ててたし ね, ね差し入れでもビスコをいっぱいもらうことが多かった こんな感じあそうおまじないとかジンクスに似てるかもでそんな感じふわりのルーティンはね<笑>えなになに口の中パサパサあれだからあのー、ビスコとあポカリだよ<笑>ビスコとポカリ食べればねオッケーオッケー水分補給してねだからパサパサになりませんだって中がしっかりクリームでウエットだから大丈夫パサパサにならないオッケーオッケー ね、このね、ルーティーン、えー、精神統一、ね、精神統一をうまく使えるようになれば集中力がぐんとアップして真の能力が解放される解放されることによって普段、全然できないこともできるようになっちゃうこれが集中ふわりのあじゃふわりじゃないルーティーンのすごいところということで精神統一をして精神統一をして あることにチャレンジしようと思います。それがこちら。<笑>精神統一をして東京特許許可曲を言えるでしょうか。<笑>えーちょっとねこう、えー、ふわりのね東京東京特許曲まこんな感じですよ。これがあの普段のふわりだとする。ふふわこれがふ普段のふわり。 これを、ふわりのルーティーンであるビスコを食べるとどうなるかふわりがここで証明したいと思いますここにここにねスタッフに買わさせたビスコがあるここにちょっといただきまーす<笑>ちょっと<笑>おちょっとダッシュで買ってきたのかな割れてるよ中が バカ野郎リスコ繊細なんだよ、うん、わ、割れてるよちょっと<笑>割れてる割れてるちょっと待って割れてないあ、あ割れてない割れてないよしよしじゃあリスコ取れますうめぇーじゃ行ってみましょうか行ってみまーすせーの 三回ね。せーの東京特許許可局東京特許許可局東京特許許可局 ほらみんなのふわり師匠だよ火曜日にね入って<笑>火曜日にね正直ねなかなかいいところを見せられなかったからね結構プレッシャーだったんだよ<笑>よかったできてよかったうわーもやしのライムにさー負けてさーなんでだろ罰ろじゃないよ言ってんじゃんだえだってね誰も早く言えなんて言ってませんし<笑> もう一回やりますかもうしょうがない、しょうがない。しょう、うん、わかった、証明しようね。うん、普段できないことができてしまうから、じゃあもう一回やっらあげよう。しょうがない、しょうがない。いくよ。早口で。<笑>じゃあいくよ。早口ね。せーの。東京特許許可局。東京特許許可局。東京特許許可局。えー<笑> やべ、ビスコ強いよマジでビスコだよほんとだよほんとビスコだよ<笑>ああビスコビスコは違うやっぱね強 く, 強くなる強くなるあああすごいこれがこれがビスコの力ですグリコさんありがとう<笑>素晴らしいはいおら3ってはい<笑>、えー、やったねーやったよやった えー、3、2、1 <笑>、よし、東京特許許可欲域、よっしゃ、うビスコの効力が切れて開かれちゃった。<笑>ありがとう、そう、ビスコ買ってきな、めいちゃん。うーん、ありがとう、ビスコやばいっしょえー、ふわりちゃんのビスコ、またかよ、やだよ、もうパシリは。<笑>はーい。 <笑>いやふわりもね言えるが不安だったね、ほんとによかった言えて<笑>ありがとうみんなの応援のおかげだよあい、ビスコのおかげでーす<笑>はいじゃあ次のお題どんどんいってみようこちらえー、精神統一をして白真の武田武田鉄也のものまネをできるかどうかえー、っとじゃあいや 普段からね、武田哲也はでできるでできるきるだけどこうグリュコを食べて精神統一をしたふわりがどれぐらい武田鉄矢のものまねのクオリティを上げることができるかあっちょごめん最初に言っとくけどあの、今日ゲスト呼んでないからねね呼んでないから哲也は哲也呼んでないよ<笑>哲也呼んでないけど哲也も呼んでないしだからあの、ふわりが すごい上手なね、迫真のね、もうね、瓜り二つのモノマネをえっと、したとしても、ね、哲也は来てない、ごめんね、哲也、今日呼んでないんだわ。ねというところを踏まえて、ふわりのこ、えー、身の、迫真の武田鉄矢のモノマネをしたいと思います。ちょっとビスコ食べていいですかう <笑>配信中にビスコ食べれるって最高じゃん<笑><笑>ちょっと待って<笑><笑>待ってよオッケーオッケーじゃあふわりの白紙の武田鉄矢のものまねまで321 くれーなつむ町のええー、ひかありと鍵のなかあいするあなたへおくるあいことばことな何でですか めっちゃ練習したんすよ<笑>めっちゃ練習したんすよ<笑>生配信前にもね恥ずかしいけどスタッフさんの前で一生懸命動画見てたんですよダメですかそれでも冷静になって考えてみてくださいよ<笑>上手だったでしょこれええ人とはあ友人は 互いに誘う終ってすいませんありがとうございましたはいまあねこうね努力賞をください<笑>うんまあねグリコさんにもできないことはありますうん。そうだねまあまあ、ふわりが悪いんじゃないグリコだねもう一個ビスコ食べてやってみてよお鬼畜 か, かよやめてくれよもうやりたくないよ<笑> <笑>おせちも草本<笑>当 草, 草だよ草だよ草もう草送ってくれよもうこの時だよ<笑>はいはいじゃあ名誉挽回名誉挽回したいと思います<笑>はいじゃあ最後の問題だな最後のお題はこちら<笑>精神統一をして英語のリスニング<笑>はいこんなえっと英語はい 精神を統一してグリコを食べたふわりなら英語も完璧に聞き取れるリスニングしちゃうよ前、まあね、余裕だだってふわりだって前の生配信もやったもんねやったよねあのー、えっとあちょっと待ってステーションは駅<笑>もう賢いよマジでステーションは駅っていうのを覚えたから全然できるよもうカモンって言えば今いい撮れます そ、それだけだけ<笑>できることはそれだけだふわりはできることをやるまでですねはーいではふわりえっとねなんならね英語で返しちゃうよ<笑>英語で返しちゃう聞くだけじゃない英語で返すできるとふわりが英語のリスニング問題できると思う人は丸をできないと思う人ははやくねはや<笑>いよ誰だよはやい ビスコ食べながら待ってよあちょっとできないと思う人だったら「バッツを送ってくださいじゃあふわりのビスコタイムスタートカギオありがとうタンポポカギオのねタンポポの力だってカギオこの前だねカギオのタンポポでさあの雨にも負けず言えたよね ねありがとうファイターでありがとうえー、っとファイターよしときありがとう<笑>おい食べてなさってい う, うにこぶしょがたしどういうことや<笑>まだふわりが食べてるでしょうが半々 か, <笑>ハンハンかなるほどねありがとうちょっと水分を取らせてください<笑><笑>はーい締め切りましたキンキンキンキン <笑>食べながら喋らないのすいませんでした<笑>ちょっと<笑>あ食べ終わったからオッケーってことですかそうですかよしじゃあえっ、ー、とーじゃあみんなの良さはこうな、えー、と、バ×が多かった丸が多かったね半々か半々かまあね楽しみにしといてくれよふわりのリスニング能力では問題いってみましょう It is the space strongest karate player VTuber, n i m o i Fluffy. <laughs> <laughs> It is the space strongest karate player VTuber, n i m o i Fluffy. It's a crazy forever, Fluffy. It's a crazy forever, それは宇宙あっそれは宇宙一クレイジーな眠いふわりちゃんですか<笑><笑><笑><笑>正解いってみましょう<笑>えーっとえ と、伊蔵さん。最強の空手家ブイチューバー、<笑>眠いふわりだよ。<笑>あら<の笑>。ねえ、え。フラッピーって言ったよね<笑>。英語で、え、英語で、ふわりのこと。眠いフラッピーって。<笑>眠いフラッピ ー, <笑> ー, <笑>、えー、ー, ーって言うんだね。嬉しいよ。フラッピー。みんな、フラッピーって呼んで<笑>。 フラッフィーだよってハハハハハハハハハハハハハハはいフラフィーでしたー<笑>、はい、おまけして丸をいただきましたまだ、あ、ねえっ、ー、とえでもさスペースをわかっていたフワリは利口じゃないねえねえねえ そうだねはいじゃあ次の問題行ってみましょうどうぞ「デイリー・ルーティーン」え「デイリー・ルーティーン」「ベリー」だよねベリーですよとてもとてももう一回お願いします えベリーベリーベリーあ、ベリールーチィーンベリールーチィーンということはえっ、ー、ととても日常<笑>とても日常<笑>すごい日常あっ非 日, 日常えっ日常はーいもう一回「Daily r リールーチン」 んベベリーあデイリールーチンっていうことデイリーって何ですかちょっと待ってデイリーわかるよデイリーって何だ毎日毎日日常ああ なるほどねそれを一言で「毎日日常」っていうと「あえっ、ー、とちょっと待って日清月歩」あ<笑>違う違うえっ、ー、と待ってくださいね「毎日日常」毎日よくあるんだよねあ毎日常あよし日々修行<笑>日々鍛錬日清月歩うん毎日日常って何本当に<笑>日々鍛錬言ったね えー、もうわかんないよわかんないわかんないじゃあ正解教えてくださいお願いします日常茶飯事<笑>悪意がありますね。<笑>日常茶飯事ね。ハハ へぇー、ベリールーティーンって言うんだ。へぇー、日常 チ, チ, チャーハンジーじゃないんだね。<笑>エブリデイチャーハンジー。へぇ ー, ー、なるほどね。そういうわけですか。ああ、なるほど、うんうん。お前もサハンジか。お前もサハンジ派な。チャーハンジだよね。そう。ともチャーハンジだよね。そうだよね。チャーハンジだよね。ね。 まあ、ちょっとね悪意が悪意がありましたねこれは真偽ですよ不わりの中でえじゃあ次の問題いってみましょうじゃ最後はかっこよく正解したいな正解したいじゃあ最後の問題いってみましっ<笑>いちゃった最後の問題いってみましょう What is it? わっ<笑><は><笑>わっわっっわっわっわっわっ what, what, what, what, what, what, what, what, that? what, what, t what, what, what is it, ん<笑>わざと、わざと、<笑>違う<笑>。<笑> what is it, what, これ what, は、え a、ー、となぜ a t what, what, what, what, w h わこれは何はっなんだてめぇ <笑>いやね、あのー、日常茶飯事のを出した考えたそのスタッフとちょっとなんかムカついちゃったところあったんですよ、ね、なんかさふわりの傷をさえぐり出してる感じなんかムカっときちゃったんだけどもう最後 こ, の、ね、これを出してくれるとこ仲直りあ<笑><笑><笑>やっとー<笑>なんだてめえやっとなんだてめえ<笑> <笑>言い方違うよ。なんだてめえ。あ、そうそう、なんだてめえだよ、なんだてめえだよ。<笑>これはね、オウロチドッポちゃんの。<笑>なんだてめえ<笑>それは草。よくできましたー。ありがとう。よくできました。<笑><笑>ありがとうございます。<笑><笑> <笑>なんだてめでした。じじゃゃあ、あの、外国版のののッははっっって言っててて言ね。ね。へー、面白い。えー、じゃあとかさ、ね、それはなっててんの、ね <笑>サモはサモなんだねああなるほどサモってねへえ オ, オッケー、分かったありがとうこんな感じ<笑>できましたよねできてましたよ ね, ねああありがとうございます眠い<笑>キレるんだってめぶ」と「ぶ」というよりは「ぶ」だな<笑>なんだってめ<笑> <笑>ふわりきれる<笑>ありがとう<笑>はいではこんな感じでそうみんなもね精神統一極めたらいいよなんかねルーティーン一つ作ってみたらいろんなルーティーンを試したらいいと思う自分なりのルーティーン勝つ時のパターンはこれみたいなねバナナを食べるときは勝つみたいなねこんな感じ以上 ねモイフラッフィーでしたー。<笑>ねモイフラッフィー。ああ、やっと、花束ー。えー、えー、じゃあ、次、行きましょうここで<笑>ここでそうだよ。そうね待ってたでし ょ, ょ待ってたーふわりも待ってた。正直ね。これの、ジブリモノマネーあ、 日常で使えるジブリモノマネのコーナーでーすカチカチカチもうフラッフリーはいで、ここではねえっとね日常で使えるジブリゼリのモノマネをみんなに紹介していきたいなと思っております今回はこんなテーマでモノマネをしたいと思いますこちら<笑>もしもムスカ大佐が サラリーマンだったら、<笑>みんなムスカ大佐知ってる有名だよね天空の城ラピュタのまあいわゆる悪役ってやつだねでもねムスカ大佐はマジですごいの知ってたまず経歴がすごいんだよまずムスカ大佐の地位なんですけど政府特務機関のね大佐なんだよそう大佐で年齢がね あのね、アニメージュだと32ってなってたんだけどまあ、ね、公式だと28みたいな28か32なのは確かでそうムスカタイさんのすごいところはあの、まず博学なんだよあの教養がねまず広いあの旧約聖書とかなんかラーマヤーナとか言ってたじゃん博識、まあ、なのはもちろんのことムスカタイさんの設定ってあのサングラスかけてるけど度入りなんだよ目が悪いの。で、目が悪いし 暗闇の中なのにねあのー、遠距離だよかつ遠距離でシータのこのツインテールの結び目結び目をピンポイントで狙ってあのリボルバーでパンパンって撃ってるんだよすごくないすごいよねしかもあのリボルバーのこう一回さ銃弾のさ弾をさパンって一回パラってやってチンチンチンってこう再 再 転, 送再転送するのに3秒ですよ3秒3秒で再転送してるムスカ大佐マジですごいよそのねリボルバーの種類はエンフィールドリボルバーって言って宮崎駿監督が大好きなのイギリス製の字や賢くなったねそんな愛すべきムスカ大佐がサラリーマンだったら現代でねサラリーマンだったらどうなるかっていうのをやりたいと思いますでは 早速モノマネ行ってみましょうお題はこちらもしも息子カサラリーマンが私服で出社したらあ大佐ねムスカー大佐ね私服できちゃった今ねベンチャー企業とかさ私服のところ多いけどまあね息子カー大佐営業担当だったんですわ営業担当で私服はダメだよねまあ、そういう時のシチュエーションやってみたいと思います よーい、アクちゃん。おま、おま、むすか。まなんだその格好は。あの、あれ、お前、あれ、あの、いわゆるさ、あの、黒タイツの上に、こう短パンを履いちゃう。あの、あれだよ、あれ、あの、原宿系みたいな感じのやつじゃないか。流行りの服は嫌いですか。え、お前、何言ってん名前。 会社にそんな格好で出社していいと思ってんのか<笑>言葉を慎みたま え, たまえ君はラピュタ王の前にいるの だ, は, のいるのだ<笑>はいこんな感じねえ はい言葉を慎みたまえ。君はラピュタ王の前にいるのだでした。いるのでしたってどういうことみたいな感じなんだけど<笑>。<笑>あねムスカはラピュタ王 の, あの、ね、血筋だったんだよ。ペコラペコラ、サングラスありがとう。これでムスカ大佐になれる。よし。消えないうちにどんどん行ってみよう。次のシチュエーションはこちら。 もしも、息子サラリーマンが、遅刻してきたらー<笑>大佐遅刻しちゃったね大佐サー。<笑>ねえ、こう、はあ、はあ、はあってこうやってくれるの、ね、あー大佐大佐が<笑>大佐大ー大佐消え<笑>ちゃったね。はい。こんなね、息子大佐遅刻してきたら、どんな感じになるのか、行ってみましょうレディー、アクション<笑>うわ。 おムスカ遅刻とはどういうことだキュキュキュキュサラリーマンさんの悪い癖だことを急ぐと元も子もなくしますよ部長っもうすぐ聞こえてこい40秒でしたくしなグズは嫌いだよ君も部長なら聞き分けたま え, たまえ今日はこれで仕事をする これは心ばかりのお礼だ取っておきたまえ ね, ね, ねこれを受け取った後のパズルがねこれ<笑>金貨をこう投げ出そうとしてポッケに入れる<笑><で><笑>やりたかっただけです<笑>はい、これでした帰国した息子はなんていいでしょうかということでね君も部長なら聞きあげたまえ 今日は仕事今日はこれで仕事をするという感じ<笑>ね、サラリーマンさんの悪い癖だことを急ぐと元も子もなくしますよといいことでね、なんですかねさすが大佐だよ、まあ、大佐は言うことが違うね<笑>あの勢い余ってドーラのモノマネもしちゃったしあの…パズーのモノマネもしちゃった<笑>楽しかったんでオッケーですはいでは次 最後最 後, 最後じゃない最後じゃないはいでは次の息子サラリーマンのシチュエーションはこちらもしも息子サラリーマンが寿司屋に行ったらあっ部長と仲直りできたんですねあーよかったよかったそのね部長部長くんとね息子大佐お寿司屋さんに連れてってもらいましたそんな時息子ならどんなことを言うかという感じですね では行ってみましょうレディーアクションパラパラパラパラパラパラパラパラサバタイアジリュウグウノツカイクエブラックパス読める読めるぞーサバタイ、はいはいはい、イビ 読める、<笑>読める<そ>ぞ。<笑>はい、二回やっちゃいましたね。<笑>ありがとうございます。<笑>よ、これはね、あのラ、ー、ピュタ語読める息子大佐なんですけど、まあね、息子大佐だからあのー、サバ、アジ、アジだよねこれ、アジ、エビも読める。 っていう感じでね、こんな感じで言うと思う。<笑>ああお寿司だよー。ベコラベコラベコラ。これが龍軍の使いか。ちょっとでうまいうまい回ってないやつじゃん。えー、ええー、えサモンサモン<笑>こっちも食べよう。サビ抜きでしょうね。サビ抜きでしょうねこれは。 あ、おおいしそう寿司寿司と取って寿司と。はい。はーい。おしゅーしはーいーありがとうペコラ。俺ペコペコじゃないぜ。<笑>満たされたぜ。<笑>よしよし。よし、よ, し よ, しよしたけもおしゅしありがとうありがとう。 お刺身はオッケーなんだけどね、シャリの部分のね、糖質がやばいんだよ。<笑>まあ、解禁したからオッケーありがとう。はい、ではラストムスカ行ってみましょう。<笑>ラストムスカはこちらだもしも、ムスカサラリーマンが<笑>。 首を宣告されたら<笑>お寿司屋に行ったのに首宣告されちゃったんだねああだからかなるほどね最後の晩餐みたいなねそんな感じかどう思いまムスカお前のげあのねお前の仕事場はそこじゃなかったんだなまあそんなムスカが首を宣告されたらというシチュエーションではいきますレディーアクションムスカお前はもう クビだ！あーはーはーはははあははははは お, おな何笑ってんだお前クイって言ってんのが希望ないのかとっとと俺の前からいなくなっちまえラピュタは滅び ぬ, ぬ、ね、何度でも蘇るさラピュタの力こそ人類の夢だからだ。 <笑>ラストに素晴らしい<笑>ねえラピュタ王の一言ラピュタは滅びぬ何度でも蘇るさラピュタの力こそ人類の夢だからでしたどうだったサラリーマン息子<笑>ねえはいじゃあねこれからね参加型をやります<笑>唐突に来る参加型じゃあみんなバルスって言ってくれ いい締めでこうバルスって言ってくれバルスって言ってくれあ言うんじゃなくてあの打ってくれ<笑>バルスって打ってくれふわりにバルスをくれ滅びの呪文をくれバルス待ちバルス待ちバルスまだかなみんなのバルスまだかなああ来た来たみんなのバルス来たあーバルス来たバルス来たバルス来たバルス来たバルスバルスもっバルス来たバルス来たバルス来たバルス来たバルス来たバルス来たバルス来たバルスバルス来たバルス来た メガメガメガメガ<笑>マジでなこれをねやりたかったからやりたかったパトスってあライムちゃん間違えてるよカナ<笑>ちゃんもパルパズルあ惜しい惜しいバルス滅びの呪文ですねあちょっと見えるやんけ<笑> ああとと目目隠しー目隠ししこれさふわりあの装着してから気づいたんだけどさこれあのヨルハ舞台みたいじゃないニアオートマタのちょっとヨルハポーズするわこのさこのさふわりの格好もうもう夜だよねねえこっち T… あっルハね<笑>ちょっとヨ夜派ポーズしようかなあれヨルハポーズってどうだったっけあ剣持ってたのか。 ヨルハぽいああちょっとルハ聞いちゃったよ<笑>ほら拳も避けられますよルハポーズ。ヨルハポーズはいかっこよくないこれはなかなかだよ。 侍の次にかっこいいよね。ねえ<笑>まあねまあ隙をつけと言ったけれどもはいありがとうございます。ちんちょうのあちゃんのあちゃんともちゃんひかりちゃんもありがとう。<笑>あのねみんないい門下生になってきたね。こう隙をついてタイミングを伺かがっていい感じで拳を打てるようになってきたじゃないか。 い, いぞ俺を越えてみろではえっ、ー、と良きところでここで一体 CM 行ってみましょう強いい相手の技は早すぎて見えないでしょ勝つのマッハ好きもバキのゴキブリダッシュも速すぎて見えないでもふわりルーペをかけると世界は変わる。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 すごいぜふわりルーペふわりルーペの拡大率は250倍ふわりルーペだいすきふわりルーペみなりとえっとはいトもさんハートチョーカーとメガネふわりルーパーやとあちょっとキャラを守ってください やあみんなこんにちはそうだみんなの隊長ふわり隊長だオすオすオスきょはもうこれで終わりかと思ったら終わりじゃないよ体を動かして終わろうぜじゃあふわりーズブートキャンプへようこそこのふわりーズブートキャンプはふわり隊長と一緒に楽しくスリムにそしてムキムキになっちゃうという素晴らしいブートキャンプなんだでは早速行いってみよう そう今日はね、みんなが大好きなキック編に行きたいと思うキックは映えるよなどんどんやってっていいぜムキムキの太もも作っちゃおうぜじゃあ、最初は前切りだ覚えていこうな4の動作でいくぞ1 2 3 4あ、違った1 2 3 4 一、二、三、四。二で抱え足を取るじゃやってみようか音楽に合るぞ321ほい1234はんたい1 2足かえる一、二、三、四。足かえる一、二、三、四。 12341234OK ー。今日はなゆっくりやってるからみんなもついていけると思う2で抱えやすいでは次はね後ろ蹴りいってみようか後ろ蹴りは1234あこれも左右しっかり1 2 チッとやるでは音楽に乗ってやってみよう1234反対1234反対1234反対1234上、えー、横からやろうか<笑> 12341234 1、かる、2、3、おお<笑>、今いいタイミングだったな、<笑>ありがとう。フラフラしちゃうやつは、ちょっと腰を重心にしたにしてみたり、グーでな、こうじゃなくて構えをこうするとアンチするんだよ。こんな感じ。<笑>じゃあ後ろ蹴りをやった後は、みんなが大好き。 横蹴りだー<笑>これも4強度で行ってみるぞ1234まあ毛上げでも毛込みでもどっちでもいいよまあおすすめは毛込みかなこれでしっかり止める4 1 2 3ッ o k じゃあやってみようか1 2 3 4 1 サ三、シャイン、2、3、4あれ、リズムわかんなくなっちゃった、け<笑>こみやってたからだ、けやけだったら大丈夫かな、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、二、三。 こんな感じだ<笑>おいこらウワリ隊長の体幹に感心してないでお前らもやるんだよなんでウワリだけ体を動かしてんだよ<笑><笑>じゃあ蹴りみんな慣れてきたかな頑張ってついてきたみんなには特別な技を教えちゃうぞその名もレンゲリレンゲリは 1回の抱え足で2回蹴る大事なのは抱え足蹴ったら戻す蹴ったらしっかり戻してもう1回蹴るこれがレンゲスナップが大事だねタパスビスコ食べるね OK だまああで地獄を見るのはお前だけどなじゃあやってみよう321 2 3 4反対1 2 3あー、OK OK、<笑>あ、ー、転んじゃったらもうしょうがないから。 かかどっか持ってやったらいいんじゃないかな<笑>オッケーじゃあレンゲに前蹴り2回やった後は次は後ろ蹴りじゃないえっ、ー、と回し蹴りをやるんだねレンゲに2回の後いや違うレンゲに1回やった後、と1回腰を返して回し蹴りこれやってみようか321はい123 1 2二、4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3で切って読んでます。 2 3 4 <笑>足はな一番重いんだよ体の中でそれをな上げるってことは相当な筋力が使うんだふわりな現役時代うわ足チュンリーみたいだねって言われたことあったよめっちゃ嬉しかったの覚えてる<笑> みんなチュンディーになろうぜスピニングバードキックやろうぜじゃあラストはふわり隊長の用意はじめの合図で蹴りをできるだけたくさんするんだ OK かなじゃあいくぞ321ほいほいほいほい電れちゃうもんこれふいほいほいほいほいほ い, ふいスピニングバードキックおおやったやったふ <笑>あっ321やめホイ<笑>、はい、<笑>ありがとうございましたみんな頑張ったなさすがにふわりもなんか出し切って口の中血の味してきた<笑>出し切るとなもうね限界来ると口の中血の味すんだよはあはあ頑張ったなビスカやるよこれ 食べろ今食べろビスコ<笑>死ぬから<笑>ありがとう吉武のふわりルーペをつけますふわりルーペをつけますあお疲れ様ありがとうふわりルーペ大好きバイバイ <笑>じゃあオスだわオスあそうだ次はね5月16日にやりまーすみんな絶対見ろよなストレッチ忘れんのよ終わったあとのするからねじゃあこの辺で来週また会おうねじゃあオスもうふやりオスだわもうこれもオスなんだわもうだからオスにさせてくれもうオスだわオスじゃあオス Thank <sighs> you.